ダチョウ肉で作るラグソーススパゲッティ材料こちらはパスタソース4人分になりますダチョウ肉 300g オリーブオイル大さじ3玉ねぎ1個人参じ1本セロリ1本にんにく2かけ赤ワイン 200cc トマト缶1缶ローリエ1枚塩コショウ適量黒コショウ粉チーズはお好みでパセリ適量パスタは人数分ご用意くださいまず初めに 野菜の下ごしらえをします玉ねぎ、人参、セロリ、ニンニクをみじん切りにします これで野菜の準備は終了です続いてダチョウ肉の調理に移りますダチョウ肉を 1cm 角程度に刻んでくださいダチョウ肉の解凍の仕方は別途動画を用意しておりますのでそちらでご確認ください 次に熱したフライパンにオリーブオイルをひき材料を焼きます。 塩コショウををして強火で焼き目をつけますこの時淡い肉を動かさず焼き目をつけるとメイラード反応により風味がアップ全体に焼き目がついたらみじん切りにした野菜を投入し塩コショウをふります。 玉ねぎが半透明になったら赤ワインを投入ローディエを軽く炙って投入ローディエが軽く炙ると香りが立ちますトマト缶を投入し混ぜ合わせます 弱火にして30分煮込みます途中で焦げ付きそうになったら水を足しながら行ってください最後に塩コショウブラックペッパーで調味してソースの完成です茹で上がったパスタに絡めて器に盛りましょう この時ねじりながら盛り付けると見栄えが良くなりますお好みで粉チーズ、パセリを振って完成です